日本テレビ3月11日放送回に宮野守がゲスト出演。当たり前レストランと男のロマンシリーズの2企画がオンエアされる。宮野守は料理名を答えられた人のみが豪華料理を試食できる当たり前レストランに参加。名店の絶品料理が続々登場する中、ようやくの取れない超有名店の人気パスタアラビアータを平野しよがまさかの賃海答。 ハワイ発祥の肉汁プレートを前に神宮寺由太がガチモードに突入。さらに20年以上愛される洋菓子店の看板メニューから出題。フランス語の焦がすが由来となった人気スイーツに流せ角が大興奮。表面を焦がした人気スイーツの名前とは、果たして人気店の名物料理を食べられるのは一体誰なのか さらに、男のロマンシリーズでは、平野と橋山、岸ユータが冬ならではの鎌倉作りに挑戦。雪山で超巨大鎌倉を一から作るという橋の夢を平野と岸が全力でサポート。制限時間は7時間の中、なぜか温厚な岸が激怒するトラブルが、全員がすっぽり入れる雪の要塞で絶品熱々鍋は食べられるのか。リアルサウンド編集部。